オーケーとことこい全部話してもらおうかなだ誰が話すかよボケ野郎うんまそうだろうねこんなふうに人を吊りしたことはないんだけどねこの人持つと思う わ, わかった飛行場だ18番格納庫がどうとかそれ以上は知らないよなるほど君が物分かりのいい男で助かったよ